キングプリンスファンがシクストーンズ初の単独ドームツアーに、キンプリの代替えと、邪水カウコンでのマリウス派演出にも不満で意味不明都合良過ぎと批判紛失。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1月4日にシクストーンズへのアリーナツアー、観光への法則。 が、横浜アリーナで開幕。その中で、グループ初の単独ドーム公演が京セラドーム大阪、4月15、16日、と、東京ドーム、同月21ケラ23日、で開催されると発表があり、ツイッターでもファンが喜びの声を上げていた。しかし、そんなシクストーンズファンと一部キングピンス、以下、キンプリ、ファンの間に亀裂が、 シクストーンズファンから強い不快感。キンプリは今年5月22日にキシユ平タ、ヒラ神宮寺優ジングジユタが脱退し、以降は長瀬門と高橋山の二人でグループを継続すると決定している。平野とジングジは脱退と同時にジャニーズ事務所を離れ、キシも秋には退場する方針だ。5月22日はキンプリのデビュー日で今年は5周年の記念イヤー。 本来ならコンサートなどで大々的に盛り上がるはずでしたが、グループの分裂が決まったためそれどころじゃない。現状、5人では最後となる単独コンサートの発表もありません。芸能ライター。そんな中、4月にシクストーンズへの単独ドーム公演が行われると発表されたわけだが、ツイッター上の一部金プリファンは、 このドームはキンプリの5周年公演のために抑えてたんじゃないかキンプリの今年のドームツアー拍手になった分がシクストーンズにぴったんかなとか思ってしまう。ストのドーム、キンプリの代替えだったら最後のコンサート絶望かななどと邪イこうした書き込みを目にしたシクストーンズファンは当然。 ストの、ドームキンプリ枠とか妄想が過ぎるキンプリで抑えてた、ドームストに取られた。って騒いでいる方々、どちらからの情報なのキンプリのドーム枠をストが取ったわけではありません。ドームは、ストの実力です。素直に祝え。などと不快感を示した。キンプリメンバーの脱退及び退場が決まって、以降一部の過激なファンがネット上で暴走しては問題視されて、います。 今回もシクストーンズをよ彼らのファンのお祝いムードに水を差してしまったわけですが、年末年始にかけてはセクシーゾーン以下、セクゾファンを困惑させていました。スポーツ紙記者。ジャニーズは昨年12月31日から今年1月1日にかけて、ジャニーズカウントダウン2022の2023以下、カウコンを開催。金プリも出演し、5人では最後の カウコンとしてファンも注目していた。一方、セクゾは昨年末、メンバーのマリウス派の脱退と退場、芸能会員退を発表。マリウスは2020年12月から体調不良を理由に芸能活動を休止していたが、昨年4月発売のフライデー、講談社でヨーロッパ留学を報じられた。意味不明都合良すぎ、そして、 結局同年12月27日にマリウスの脱退や引退が公に。ジャニーズの発表によると、本人が休業中に国際的に活躍することができる人物を目指したいという夢を抱き、残るセクドメンバー中島健と菊池風馬、佐藤勝都氏、松島佐も新たな挑戦へと送り出す決断をしたそう。そんなマリウスは最後にカウコン。 のステージに立ち、セクゾの一員としてファンの前に姿を見せて芸能活動を終えた。年越しの前後はテレビ中継ぎもされ、マリウスはたびたびカメラに映ったり、コメントを振られたりしていた。すると、ツイッター上ではやはり一部の金プリファンから、金プリも5人での、カウコン、は最後なのに、全部マリウスに持ってかれた感が否めない、カメラさん。 もうちょっとキンプリ抜いてもよくないといった不満声が。このような声に対し、セクゾファンは、マリウスは、カウコンで最後だけどキンプリはそうじゃないじゃん。キンプリはまだ残された時間あるんだからなどと、指摘。また、キンプリのファンは何しても怒るっていうイメージになってる。5人で最後、って言われたら怒るくせに、という苦言も見られた。 実際昨年12月3日に生放送された音楽特番ベストアーティスト2020に日本テレビ系に金プリが出演した時番組司会の嵐桜井翔がこのメンバーでのベストアーティスト出演は今夜が最後になると触れたところツイッター上の金プリファンはファンの気持ち考えてと桜井を批判それなのにカウコンでは金プリにも特別待遇を求めたため 意味不明、都合良すぎ、などと呆れるネットユーザーも少なくなかったのです。テレビ局関係者。もちろん、金プリが5人ではなくなる前に、単独コンサートが開催されると良いとは思うが、未だに暴走気味のファンがいる以上、開催地域数や会場規模などでも物議を醸しそうだ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、